めんどくさい。あら、違うか。カモエスタンえ。じゃあもみさき削いで。8本。今日は日本人がたくさん使うフレーズめんどくさいを紹介します。英語とかスペイン語ではあんまり使わないかもしれないんですけれど、日本人はこのフレーズをめちゃめちゃ使います。 二つ意味があるんですけど、まず一つ目、気が進まない時ややる気がない時、これやりたくないなーって時、うん、too much work, I don't wanna do that とか、mucho trabajo no quiero hacerlo、こういう時に使います。あ、電話だ。誰からだろう。うわー、上司からだ。この人話長いんだよねー。 今日休みだし、無視しちゃお hours later. えー、着信が20件、あの上司からもうめんどくさいことになってるはい、これが一つ目の意味です二つ目、複雑でややこしくて、えー、楽しくないことを表します よし今日は自分でラーメンを一から作るぞ楽しみにえー、っとまずはスープからまずは野菜をアクを取りながら6時間煮込みますうんーめんどくさいからカップ麺でいいやはいこんなふうに使うことができますとっても便利なフレーズですがあまりいい意味ではないので えー、使う、えー、場, 場面はよく考えてください。上司には言っちゃダメです。友達でも誘われた時とかに使ったらダメ。例えば映画行こうよって友達が言ってきた時。めんどくさい。これは失礼です。友達いなくなっちゃいます。日本人には使っちゃダメ。 であのこ の, のフレーズを、えー、使ってるアニメいっぱい使ってるアニメがありましたのでそれを紹介します「銀魂少年ジャンプの銀魂という、えー、アニメの中でこれを使ってる場面がありましたので、えー、これを見てみたいと思いますどうぞだってお前さんあの。 めんどくせえよ何がめんどくさいってさあのさ例えばさうわぁめんどくせえよもう例えるのも面倒くせえよどんだけ面倒くせえんだよはいどうでしたかいっぱい使ってたでしょ今回の動画はこれで終わりですまた次回の動画でお会いしましょうアディオスミサミゴス